うございますラスカルでございます本日はですね大量のねウニを買っちゃいましたウニいいよねいっぱい買っちゃったでそのうにをねどうしようかいろいろ考えたんですけどもうねシンプルにウニ丼にしようと思って今回はねウニ丼を作っていこうと思っておりますで普段ねこう海鮮丼とかやる時って僕あんまりその酢飯っていうよりかは白飯派なんですけど今日はね 珍しく酢飯を作っていこうと思っております。なんで、早速調理に取り掛 か, かります。まず酢飯の方をね、こちらのお皿で作っていこうかと。で、ご飯を入れる前にね、まず寿司酢の作成ですね。で寿司酢の材料が、まあ、お酢、砂糖、塩と。今回お米が8合なんで、お酢160ぐらいかな。お酢と。塩が 80g と。 お砂糖が40と溶かします、はい、こちらですし酢は完成でございます続いてはお米ですね全部お米移そうかよいしょよいしょ OK まずご飯をほぐしてしでここにすし酢を、はいはい、ちょっとずつあえていった方がいいよね多分また混ざんないもんね よいしょ。酢飯もこんなもんかな。いい感じに、完成いたしました。よいしょ。で、今回は、はい。こちらの、あ、こちらじゃねえや。こちらの器に盛り付けたいと思います。この器でけえ。新しく買ったんですけど、なんか、8号がすげえ少なく見える。はい、今、こんな感じで、ご飯の準備は整いました。よし。よしよいしょと。今回ね、 こちらウニなんですが20箱買いました合計ででね2キロあるみたたいいございますただね、やっぱりゆっくり食べたいっていうのもあるんで、嫁さんと食べるようにね、2パックは取っておきます。ってことで、今日はね、18パック、合計 1.8kg のウニを、このご飯にね、乗せていきたいと思います。で、ウニの中身がね、こんな感じでございます。超うまそう。よし。 やっぱり、ウニって、超高級食材じゃないですか。だから、海鮮丼とか頼んでもね、ドドンと、乗ってることがないので、もっといっぱい食べてーなーって願望があったんですけど、今日はね、それが叶っちゃう。今ね、ウニがちょうど半分入れ終わったんですけど、もうね、ご飯がね、8割見えない。すげえ、これ。超贅沢だな。はい、ってことで、ウニがね、すべて乗せ終わりました。もうね、360度ウニ。 徹底に最後申し訳程度のわさびをはいってことでこんな感じで甘いお手軽うに丼完成いたしました向こうの方でね食べていきたいと思いますはいってことでこんな感じで完成してこちらの部屋に移ってまいりましたでちょっと食べる前に忘れてましたこちらの刻み海苔 それでは早速いただきますちょっとご飯とかなしでそのまんまウニ食べよううんうめえうめえちょっとお醤油かけて丼にしようかとりあえずこっちか うまそ う, うまそうめちゃめちゃうまそう<笑><笑>いただきますおうめえ<笑> うん、まっうんうんやっばこれうん<笑>プリン体もう大爆発してるうんうんうんうん こんな贅沢でいいのだろうか超贅沢してるね<笑>うん今日買ったウニはねコロナとかの影響で業者さんにおろすはずだったウニらしくてお店とかで出すようなものな分うまいやっぱウニうまいなうんあっべこれ幸せだ 幸せすぎるうんなんていうかこううまいうにって人を幸せにしますよね今ねもうめちゃめちゃハッピー超ハッピー何よりも今んとこウに節約して食べなきゃみたいな気がね1ミリもないからいいねこういうのうん いやもうこれはさすがにお酒飲まないとやってらんないんで飲みますうわ正直言うと僕そんなにウニって食べ歩いたりとかしたことがないのでうまいのがどんだけうまいのかっていうのを知らないので何とも言えないんですけど 僕が食べた感じは、めちゃめちゃ濃厚で、プリップリしてる。うまい。一箱あって1000円で 100g でしょたまにの贅沢にこれ最高だと思う。お醤油かけお醤油。それでこの前、アスカフーズさんのイカのっけ丼をやった時に、めっちゃうまいって言った肝醤油あるじゃないですか。で、その肝醤油なんですけど、見て。<笑>これかけたらうまいと思うんだよね。うわぁ。 このキモ女優うまいんですよ。いや。ああ。<笑>うーん。あー、うまーい。うん。海産物系にめちゃめちゃ合いますね、これ。うん。 うん、あ, あおび、うん、わさびの塊が らった、びっくりしたうんうんもう分かったシェルモン作ってくるシェルモン作ってきましたよこれなんかね季節限定の丼があってアサりとハマグリ おうどん絶対合うなと思って買っちゃった。ちょっとたまにはこんな感じでおうどんもうまそう。うん。うめ、ん、え。熱い。冷めるまで待とう。 それなりにこんだけウニ食べるとたまるねなんかね、すごい<笑>、うん、今、完全に鼻がねウニの香りしかしないんだよね<笑>これもウニの味がする<笑>すげえ全部ウニだうん うーんうーん<笑>はいうどん完食でございますこれが最後の一口でございます でしたはいということで今ね大量のうニ丼完食いたしましたこのうにねすごく美味しかったです濃厚で食感もプリプリしててねいや超贅沢だったただねこうやっぱりぜった沢なものは少し食べてもっと食べたいなって止めとくぐらいが一番いいですね